太郎ですお久しぶりでございまーすまじではいということでね久々の YouTube なんですけれども今日も元気にマッコリマッコリマッコリ2杯でギブアップ太郎ですよろしくお願いします今回何かと言いますと僕3月3日から空き店員を飲み始めて今5月の10日とかなんですけどざっと2ヶ月弱経ったわけでね空き店員を飲み始めて2ヶ月経ったということで2ヶ月後にということでやっていきたいと思いますと今現在 肌に塗ってるのがハイドロ機能っていって美白効果のあるお薬を塗っているので一時的な反応で少し赤くなっているかもしれないんですけど現在のね肌状況を見ていただけたらなと思いますそんな長くならないので最後まで見てくださいそれではいきまーすちょっと赤いんだけどねどうすか ダーマペンとかも今したばっかりだからあれなんだけど明かり消しますちょっとホントに今赤一時期こんな感じですまあキテインの影響でやっぱりね口が裂けたり唇の乾燥がひどかったりするのプラス毛がすごい生えてくるっていう弊害がやっぱりすごいあります、ね、弊害ではないけど僕からしたら嬉しいんですけど はいということでね今回は当にショートムービーということでアクティン2ヶ月目ということで、はい、ハイドロ機能をね使い始めたのが最近なのでちょっとハイドロ機能ない時に撮りたかったんですけど、あのー、時間経ちすぎると2ヶ月後じゃなくて3ヶ月後になっちゃうからとりあえず2ヶ月後ということでね今回撮らせていただきましたまあ意外と良好なのではないかな巨大なねこの辺にあったニキビとかもやっと消えたのでちょっとずついい感じになってるんじゃないかと思いますもう少し頑張っていきますピッスそれじゃまいちゃ このキスで